単元1の第2章化学変化と、えー、そういったものを、えー、そういった仕組みを持つものを何というふうに言いますか ?4 か稽古と言いました。 レモンの白が出てきてベタベタになっちゃうんでトレーの上に乗せてに電子メロディをつなげたいと思いますプラスにつなげて<笑><笑> LED は実は光らないんですねもう一回電子メロディーつなげてみたいと思います。LED はつかなかったですよね っていうことから、この電池このレモン電池どういうことが言えますか？はい。誰か 2cm だから 2cm っていうふうにあの固定してそれやりたいと思います。はい、まず1つ目に金属板特に銅板の角が尖っているので、怪我をしないように注意してください。<音> 同時クリックコード、導線をつない で, でそこに、えー、電子メロディーと LED をつなげる1センチから2センチってどんなもんそんなもんか な, ん な, んなで、これをオルゴールとか LED につなぎましょう 高い方がプラスイバ、えーを<笑>頑張ってさしております。 反落だね。今マグレーシブルリボンめ ち, めちゃめちゃ深くする。いきます。接触部分が増え。おお。色が緑 赤, 赤。どうして？ 接, 接する面が多くなったからですね。ねうう電圧がね上がっちゃったんで。すいません。深く入れればいいんじゃないかな。確かにやってみよう。 の結果は、まあ、発できないでは、レモン1個でも。